はい、皆さん、こんにちは、にまるさんです。今日は GoPro Hero 7でのロードバイク車載動画の、えー、僕の撮り方というか、まあアクセサリーの紹介なんかをしていきたいと思います。こちらにどんな形で車載してるかっていうまあ、動画ちょっと今出てると思うんですけども、こういう形でですね、コラムのとこのヘッドキャップを利用した、えー、こういう形の、えー アクセサリーをを使ってて撮影をしてますまあちょっと目立ったところで言うとですねまずこちらですねこちらがスポンジのような素材になっていてマイクに当たる風を防ぐマイクカバーみたいな形のスポンジタイプのものを GoProHero7 全体に覆うような形で風よけにしてますこれあるとないとじゃあ全然あの 音が違いますねこれをつけると風切り音が全然なくなりますね特にあの、まあ、向かい風の音ですねそれゴーって音がこれをつけるとだいぶ減りますねまあ風が弱ければ本当全然気にならないですねあるとないと本当全然違うんでこれはまあ、えー、ロードバイクなんかの車載動画では絶対必要な装備アクセサリーの一つですねまあ Amazon なんかで売ってるんですけども防風カバーっていう名前で出てますね多分いくつか 同じような会社のものがあるんで、まあどれも多分性能に変わりはないと思うんで、まああの好きなのを選んで買っていただければと思うんですけど、これつけて、えー、運用してるんですけども、えー、じゃあバッテリーの交換とか、えー、マイクロ SD カードどうやって取るかっていう場合なんですけど、実は簡単で、こちら、あのこう、パカッとこう取れるようになってるんで、この状態で、 ケースを開けて、中から、えー、GoPro 本体を出してでバッテリーの交換とか、えー、カードの交換をしてこちらはまあそのままこうカバーつけたままで運用してますこちら普通の GoPro のアタッチメントというか固定するところに挿す部分なんですこれの受けのところがですね、まあ、今回紹介するものになります それがですねあのまあ、今実際マドンとかで使ってるんで1つあの使ってるんですけどもちょっとまあ、ターマックの方にもつけたいなっていうことで、えー、もう1つ買いましたまあ、あの値段も1300円ぐらいなんであの高くないんでま あ, あの何台か持ってる人はその大数分これ買ってもいいかなと思ってますちょっと今からこれ開封していきたいと思います ネジこれがテムの上のトップキャップを締めるネジですね、これが付属してまして、で、えー、これが、えー、そのトップキャップの部分になるものですね、実際はなんで、このトップキャップのところにこうついて、GoPro をこう。 差し込む形ですねこれによってはあの取り付けが簡単に取り付け取り外しが簡単にできるんで GoPro 使わない時もあのちょっと、えー、高さがあるトップキャップみたいな形でそんなに気にならないですね、まあ、こちらの、えー、ステムのキャップヘッドキャップのところですねこれをこういう形ではめるで 撮れるというこういういものになってますこれがあるとあの、まあ、ヘッドキャップの位置がですねちょうどあのまあ、僕なんかですとハンドルと、えー、ガーミンの辺りがちょうど映、えー、ってなおかつ前方の風景が映るっていうことで僕結構その。 ただの車載で風景だけ映ってるのだと、あのーまあ、車で撮ったのかバイクで撮ったのか自転車で撮ったのかっていうのが、まあ、あんまり分かんない普通の風景が流れる、えー、映像になっちゃうんでできるだけハンドルは入れたいなと思ってます自転車で走ってるっていうのが分かるようなハンドルが入れた、えー、車載の主観映像が好きなんで、まあ、そういうのを撮るには、まあ、ヘッドキャップッステムのヘッドステム キャップの位置がままま番ちょううどいいいかなという感じでこれを使ってます、まあ、よくあるのがあのネックストラップとかえ体にこうつけるタイプの要はこの辺に GoPro がこう来るタイプのもあるんですけどもそれももちろんあの撮りたい絵によってはすごくいいんですけどもちょっとあの まあ、なんか体につけてるのが嫌だなっていうのが一つあるのと、まあ、結構ネックストラップだと結構首にこの重さがこう感じちゃってちょっと首が痛くなる本当はまあ痛くなるほどの重さではないんだけどちょっと気になるかなっていうのが一つあるのとちょっとあのグラグラして前後にこう揺れちゃう時があって風なんですかね。そう それがあの絵がすごいこう前後にぐわんぐわん言ってるような絵が撮れる時があるのがあんまり好きじゃないのとやっぱり腕が映っちゃうのもちょっとこの辺がこう映るのもあんまりちょっと好きじゃないなっていうことでちょっとこれだとあの絵としてはちょっと遠すぎちゃうかなっていうのがあって。 まあ、あのこのステムキャップのところですね、こちらのものがいいかなと思います。一つだけちょっと困ってるのがあって、えー、それが何かというとですね、このネジですね、ここのネジがですね、どうしても、えー、緩んできちゃうんですよね。で、あのーまあ、こ, この角度ですよね、この角度が動いちゃうんですね、すごい段差なんか、バンって乗ったときに、 角度がずれちゃって下向いちゃうとかカメラが下向いちゃうってことがあるんですよねでこのここネジで止めてるんですけどもこれがですねすごくきつく締めてもやっぱり動いちゃうんですね今あの実際これあのプラスのドライバーで中のネジを締めてるんですけど結局こう手で動いちゃうんですよねなんでこれがちょっと良くないんで どうしようかなって思って探しててまだちょっと試してないですけど買ったのが一つありますそれがですねこちらのネジですねはいこれ何が違うかというとですねネジの回すとこの部分の形が違うんですよねこちらが純正のネジなんですけどもこの回すこう突起みたいなのが4つですね4つしかないんですけども えこちらの方はその場合8つの突起があるんでなんか強く回してえ固定を強くすることができるみたいですね実際はこの金具を使ってこれで回して相当強く固定することができるみたいですでもう1つ、えー、と固定に使うのになんかゴムのパッキンみたいなのがついてるんですねこれを、えー、さらに間に挟むことによって 多分締め付けを強くすることができるんだと思います。これをちょっと、えー、次は実践投入してみて、えー、まあ、うまく固定できたらいいなと思います。スマートリーっていう会社なんですかね。こちらのネジを買いました。これ2本入ってますね。2本入ってまして、なおかつ、値段にもよるんですけども、えー、こちらの えー、GoPro をここ、g o p r 用のこうステーなんですけども三脚穴ですね、三脚穴のネジですね、ネジがに、えー、GoPro をつけることができるアクセサリーも一緒についてきてますんで、まあ、これが欲しかったのもあるんですけども、それでこのネジと一緒のものを買いました。これとネジがもう一個ついてるんですけども、これで1300円ぐらいですかね。 かなり安いんで、まあちょっと実際に性能は試してないんで、えー、あれなんですけども、とりあえずこれはもう1個持ってって使ってるんですごくいいです。これ付け替えてみましょう。まあもうネジでかなり硬く締めてあるんですけども、それでも手で動いちゃうっていうこのネジなんですけども、これを標準のものを取って、 で、新しく買ったこのスマートリーっていうんですかねのネジに変えていきます。 結構固めにななったような気がします実際はちょっと走ってみないとわかんないんですけどもで先ほどこの紹介したえスマートリーのこのえー GoPro 三脚穴にくっつけるアクセサリーなんですけども実はもうすでに。 いつも使ってますでどういう使い方してるかというと実は GoPro をつけてるんじゃなくてですねキャッチャのライトを、えー、三脚穴につけれるアクセサリーとして僕は今使ってますでこれはどういう時に使ってるかというと、あのー、動画の撮影の時のライティングとして今使ってますちょっと前に出したマドンナインのですねあの夜の夜の PV、えー、風の動画があったと思うんですけどそれの、えー、マドンを当ててるライティングは実はこれでやってます結構あの自転車用のライティングってまあ光量も結構多いしあの割合こう直接的じゃなくて、えー、広くを当てるライティングになるんであの懐中電灯とかよりもあの すごい直接バーっと光当たってるっていう感じではなく撮影ができるんで、えー、結構重宝してますねでこの光の量も変えることができるのもいいですねでこれであとはまあ距離変えたりとか角度変えたりして当て方変えて撮影してますまあ結構下から撮影するってことも多いんで、あのー、こういう低い三脚を使って下からこう煽って照明当てるっていうのを。 に結構使ってますもちろんあの普通の三脚にもつけることができるんで高い位置から、えー、光を当てたい時はそういう三脚を持っていって使ってますこれは本当持ち運びが簡単なんですごいおすすめです照明って言うとやっぱりどうしてもすごい大きい荷物になっちゃうことなんですけどこれは光量が多くて、まあ、時間も長く持つ割に、まあ、コンパクト なのがすごいですね。持ち運びが本当あの、荷物にならないのがいいし、あとはまあ、この光がさらにもう少し、こう、直接的に当てないっていうように使うときには、えー、バウンスして使うときがありますね。こちらの前にも、あの、トレーシングペーパーを置いたりとかでもいいですし、レフ板を当てて、えー、被写体は向こうなんですけど、レフ板に当てて、こう、反射させて、 えー、反射させたやわらかい光を車体の方に当てる白い壁とか天井に向かって反射させて車体に柔らかく光を当てるみたいな使い方もできるんでもうこれは本当ちっちゃいのにすごい使えるんでおすすめです。 これのまあ、香が今、僕、ボルト800っていうのを使ってるんですけど、これ、バリエーションあってもいいなと思って、あの、ボルト1700とか、すごい明るいやつ、車のヘッドライトと同じぐら い, がぐらいに明るいんで、あれがあると、もっとちょっと照明の幅広がるかなと思ってるんですけど、ちょっとまあ、高いんで考えてるとこなんですけど、実際僕はこの800と、あと、普段のえ走行用、夜の走行用ということで、ボルト400。 まあ800なんで一番明るいのは本当に明るいんですけど一段落とした400の状態で使っても全然走行で十分な明るさがあるんでまあ実際に2台目を買うときは400の方買ったんですけどその方が多少あの本体の重量が軽くなるっていうこともあって400の方買ったんですけどもま あ, あの安心したい方は800の方がいいかもしれないです。 go pro のですねあの、まあ、アクセサリーでさらに僕他で使ってておすすめなのがこの、えー、充電器ですね充電器これもあの3つ同時に充電できるっていうものでこれはすごくいいですね同時に同時にというかあの差し替えなくても3本放っとけば充電できるっていうのでこれも別に高いもんじゃないんでこれも ついでに買っておくといいかもしれません。で、やっぱりあのー、GoPro って結構バッテリーがそんなすごい長く持つもんじゃないんで、あ の, ーまあ、あの GoPro に給電しながら撮影っていうのもあるんですけども、実際はそれもちょっと走行の時邪魔になるんで、僕はどうしてるかっていうとですね、あのー、バッテリーをたくさん持ってですね、えー、こういう袋ですね、こういう袋に。 バッテリーを入れて全部充電した状態で入れてパッキンみたいなことにしてこれをですねあの、えーまあ、ツールボックスに入れたりとかあるいは、えー、ジャージの後ろのポケットにこう入れておく、まあ、大した重さじゃないんでこれ全然やまないんでこれで粋、えーまあ、で1つのバッテリーで、えーまあ、折り返し地点とか行った時にバッテリーを差し替えて。 帰ってくるみたいな使い方まあ実際まあバッテリー2つあれば全然大丈夫なんですけど一応まあ予備含めてまあ2個か3個予備バッテリーをえー持ってってもいいのかなと思いますバッテリー自体もあの結構安いのも売ってるんでそれも結構たくさん買っといてもいいのかなと思います どうでしたでしょうか今回は、えー、ロードバイクで車載動画を撮るための GoPro のアクセサリーの紹介をしました。なんか参考になったと思ったら、いいねボタンお願いします。あとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。